ゴールドエクスペリエンテステキフィンガースティッキーフィンガ ー, ー, ンガーブラックサバストブラックサバストムーディーブルースムーディーブルースソフトマシーンソフトマシーンセックスピストルズセックスピストルズクラフトワーククラフトワークエアロスミスのエアロスミスン 「ミスター・プレジデント」「ミスター・プレジデント」「グレートフル・デッド」「グレートフル・デッド」「ビーチ・ボーイ」「ビーチ・ボーイ」「ベイビー・フェイス」「ベイビー・フェイス」ホワイトアルバム「ホワイト・アルバム」「<タッ>ンンホワイト・アルバム」「ケンデュ・カルボゾン」「ケンデルボホワイト・アルバム」 トリーウィンプス